ターボケイケイいや、逆にあんな無謀な追い越し、加速力だけ先行するターボモデルじゃなきゃできないだろ。はい、映せませんが、左右確認もしないアホが引かれるのは自然と歌関東のアルファードみたいな思考回路だな。というわけで週1では出そうと心がけている、日本の壮絶クラッシュ動画です。何やってる中央分離帯にぶち当たったら即死だぞ。引かずに押し返して。 軽微な接触で済ませるのが正解だろうそれは間違いですね右にハンドル切ってグランツーリスモ7の AI みたいにスピンさせて横転させるのが正しいですはい出たこれゴールデンウィークの追い越し車線だろ日付が不明でもわかるぞ渋滞中にわざわざ追い越し車線に飛び込むの借金の返済が厳しい時にさらに借金しようとする人みたいですね信号機どこ行った おい神様仕事しろ、あの人ただ走ってただけじゃん。こういう時だけ都合よく神様を持ち出して、神様とか信じてる人を、全般的にバカにしていくスタイルだ。正面ですり抜けバイクが、別の事故を起こしてんのマジクさ。社会人の平均勉強時間6分というやつ、あれみんなが思っている以上に闇が深いんだぜ。学ぼうとか自分を修正しようという習慣が、これっぽっちもないということですからね。それくらい低知能じゃなきゃ、目の前でバイクが事故ってんのに。 その直後にすり抜けで事故とか起こせないよ。自動車のミンドとスピードレンジで、自転車を運転できると思いきや、現実は自転車のミンドと、自動車のスピードレンジだった。そしてボディカラー黒。あいつ絶対普段から車間近いし、障害で16時台にヘッドライトをつけたことがない。なんだこれ草歩道に人がいたらどうするつもりだったんだ。ボンネットあるじゃん。あれさ、人を跳ねた時に、金魚すくいみたいに一時的に乗せるためにあるんだよね。はいはい。 どうせシルバーの無頭化が対抗車に来てたんだろ。ちなみにラジエーターは、人を跳ねた時小学校のフェンスみたいに、たわんで衝撃吸収ができるよう、アルミ製なんだぜ。低成分を書くのも面倒くさ臭くなりますね。ここさ、C1 の潮止め S 字だろ事故る要素なくねディーゼルエンジンの初原料を見て、同格のガソリンエンジンより馬力が劣ってるのを見て、 このエンジンは性能が低いとか言ってるタイプ。タイヤが路面に伝えられるグリップなんて、せいぜい350から400馬力が上限なんだぞ。さすが追い越し車線と、夜間無灯火の上限は格が違いますわ。んでなんだっけタイヤグリップ的には、良くても400馬力が限界だから、4WD 化して、電子制御で抑え込んでるだけっていう。なんだこのアホ。なんというか、ロイリアリ性じゃなくて、 感情で物を考えてそうですよね。統計的には人間の方が、前方不注意で追突しまくってんのに、自動運転は誤作動が危ないとか言ったり。いいドリフトだったぜ、ワイスピの、主人公がドリフトが下手な頃の、スタントドライバーできるんじゃないか。 あれこのルーミーとこの状況、あやとサロンさんの動画のサムネで、見たことあるぞ。確かこの先の左カーブ、上りから下りに転ずるタイミングで、車体がちょっと起き上がるんだよな。どんなスピードレンジで走ってるんですかね。うっせーな、高々かか40キロでも安全に運転できない奴らめ。化石祭は危ない、トラック運転手は誰でもできる。売車11トン未満の軽自動車で、追突事故を起こした経験がある人。誰でもできるとか言いながら、まずお前ができてないよなっていう。 新聞配達とか、朝の2時半起きですからね、できる人おらんやろ。一周回って夜型生活してたら、寝る前の運動に悪くない。提案、配達開始を朝の5時半くらいに遅らせて、自転車メインにして、年金が来ない高齢者さんのボケ防止の運動と、生活費稼ぎを兼ねさせる。若者から天引きでむしり取ってるくせに、高齢者にも満足に行き渡ってないとか、税金どこに消えてるんだよ。 車間近すぎるんだよアホ。川崎の古いバイクだったら、黄色線を無視して抜いていってた。そうそれ、古い年代の川崎のバイクだけ、なんであんなに運転マナー悪いの自分たちは騒音と匂いガスを撒き散らしながら、オレンジ線も無視して抜きまくってるくせに、なぜか EV を否定する資格があると思っている、バイクを嫌われ者にした老外世代。 20代のバイク女子系 YouTuber に外部から見てきもって思われそうなコメント書くのが日課そろそろ学ぼうぜインターネットのコメント欄って書き込まないのが一番まともな使い方なんだ稚拙な文面を指摘すると黙れ童貞って返してくる高校生っぽい変な男のアニメキャラのアイコンその人の遺伝子は淘汰される運命にあることが高校生になる頃には決まっちゃったんだマジでいるからなそういうやつしかも変わった行動ができるという強みを インターネットの嵐に使ってるカスだ。またお前かよアルファード。いや、アルファードはこういう車じゃない。乗り手の問題だろう。逆にこれまでの5分で、乗り手以外が問題だったことあります半袖すり抜けスクーター、まさに自転車のミンドと、自動車のスピードレンジ。プリウスという車は、ロングホイールベースとアンダーステアセッティングゆえ、驚異的な直進性を誇ります。そして加速性能が低い割に、 制動力はゴリゴリリに立ち上げられる。そんな、動きとしては安全な車なのですね。横から突っ込まれても、基本的に横転しないのにな。うーわ、またどっちもバカな事故来たわ。救いようがないだろ。このバカを薬で治せるというのなら、教えてほしいんだぜ。とりあえず治すの漢字を治すとして。 何か病的な症状があったとき薬剤投与によって解決しようとするのやめましょどんどん追加されていく学校のルールみたいに目の前で起きてることにしか意識を向けない対象療法がみんな大好きだからな大好きなんじゃなくて言われたことですらミスるし前例に脳死で従うだけの習慣なんですよコーナリングに入るときは逆走車が飛び出してきても院側に避けられる程度にタイヤのグリップ余力を点引きで残しておかなきゃいけないわけかあのフリードの人 多分支援高おうとしたけど、栄養ンとの相性問題でフリードにしたんですよ。そういえばながらスマホ厳罰か、思行後に何も変わった実感ないよな。自分は事故らないと豪語してた高齢者が、人を引くような事故を起こしてから、家に引きこもるようになる、そういう事例が地道に増えてるだけですわ。また、あ、両方ともアホな事故を着てやがる、神様事故みのマッチングアプリ草なんだぜ。ウーバーイーツの女性配達員に、全裸で応対するおじさんと、 女性の客に遊ぼうって DM 送る男とのマッチングまだですかそれは何とも言えないがとりあえず Uber e イ t s 来たぜなんだこれそうやって先が見えないというか目の前しか見てないような行為ばっかりするから負け組ランドセルってバカにされるんだろふざけんなよ投稿主が属する Z 世代も世間からそういう評価受けがちちなみにこれは遺族じゃないです どういう神経なんでしょうかムーブキャンバス、その名の通りの走るキャンバス、最初の一色目は、自分の血で染めて、風呂の壁に軽血で初音ミクを描くのと、ギリセリあって負けそうなぐらい、自いもきましたな。この動画のせいで、右折恐怖症になりそうなんだが、一応直進車優先ですからね、どうすれば良いんですかね、徐行の上に、ラインを工夫して、一瞬並行してから右行くそれにしてもハイトワゴン車の横転事故って、 基本的に世界に一事例だけの壮大なエンターテイメントだよな。信号虫に横から突っ込まれた軽馬だけは、基本的にワンパターンな横転しますがね。そしてウインカー見落とし突撃。普通に集中してなかったのか、シートポジション下げてたのか。普通の神経なら、あのスペースには飛び込まないよと思っていたら、 月に一件は起きてる逆走高齢者ですか。そして頭の悪い運転手が抱きがちなバイアス、前の車に続いていくだろう運転。あれ意識しておかないと、視野の外側から入ってこられるんですよね。当て逃げされたので警察を呼んだらこう言われました。当たったのは気のせいかもしれないと。ちょっと胸くそ悪くなってきたんで、そろそろ動画やめたいんですが。どうしてそうなる そもそもあの車内空間でルーフボックスいるのオートバックスで付けてもろてんそのコキペ不いで嫌いそれにしても治安がいいとか平和とか人間は賢くて頭がいいとかそういう言葉の中身を考えさせられる動画でしたね86がひっくり返ったのは YSP 以外で初めて見たかもしれん裁判官が前例に従うことしかできない無能じゃないことを祈って終わりましょう